こんにちは。自力回復コーチの吉本浩二です。本日は、自力回復コーチについてお伝えしていきたいと思います。それでは、始めていきたいと思います。生体師と自力回復のコーチの違いって何が違うの一番の違いは、生体師は 体の痛みそのものを対象。自力回復コーチは心の痛み、思考、考え方を対象にしています。どちらも痛み軽減のための方法を用いますが、体が対象なのか、心が対象なのか、対象とするものが異なっています。もう少し、 踏み込んでお話しいたしますと、生 体, 体, 体は体の痛みを軽減することによって心の痛みが癒され、心身の状態が整っていく。自力回復コーチングは心の痛みを軽減することによって体の痛みを感じにくくなり、 心が整っていく。その結果、体の痛みも消えていく。このような過程を辿っていくのが、自力回復コーチングです。また、僕が提供し、また、僕が提供している自力回復コーチングでは、自分で、自分の体を癒す方法も学んでいきます。 僕、吉本孝二が自力回復コーチを行おうと思った理由は、健康の仕事を始めた頃は、痛みを取り除いて、人のお役に立ちたいというのが出発点でした。痛みさえ、体の痛み、例えば肩こりとか腰痛とか、そのような、 目に見える痛みさえ取ることができれば人の苦痛は和らいでいくこのように考えていました。しかし体の痛みを取り除くだけではダメということに気がつきました。痛みの根本を改善していくにはどうしたらよいのか考えました。そこでその時、 そこでたどり着いたのが自分で自分の体を治す力を養う自力回復コーチングです。これが自力回復コーチの始まりです。それでは僕が提供している自力回復コーチングの内容とは自力回復コーチングでは考え方、思考、感情を 整えていくコーチングセッションがあります。お互い対話しながら、そこから出てくる感情や考え方、一つ一つ、どこからその痛みが発生しているのかを辿っていきながら、痛みの根 本, 根本を一緒に考えていくのがコーチングセッションです。 一人一人の痛み、具合にあった痛みを治すための自力回復生態法。これを動画に、動画に撮ってお伝えしていきます。自力回復コーチングは、 自力回復コーチングはコーチングセッションそして自力回復のための動画この2本立てで行っていきます自力回復コーチングはどのような方にご提案したいのかそれは自分自身の体に関心があり自分の力で自分の体を治したい 整体っていうとどうしても生体師にやってもらうというような受け身の形になりますしかしこの自力回復コーチングは受け身っていうよりも自分でどうにかしたいこの痛みを取るために何をしたらよいのかどうしたらよいのかそれを 能動的に考えて、考えることができる人に、考えることができる人が、一番力を、この自力回復コーチングの力を発揮できると考えています。 以上、自力回復コーチングの内容をお伝えいたしました。最後までご清聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。こんにちは。自力回復コーチの吉本浩二です。本日は、自力回復コーチについてお伝えしていきたいと思います。